今回は、Zoom の画面共有を使って、プレゼンターを表示させる方法についてご説明をいたします。このように、Zoom で今会議をしている状況になっていますけれども、この状況で、まず、ビデオの停止をクリックいたします。ビデオの停止をクリックいたしますと、このようにカメラが表示されなくなりました。続いて、プレゼンターを開きます。 そうしますと、このようにデスクトップ上に人物が合成された状態で表示されました。続いて、はい、このように資料を準備した後に、ズーム上で画面共有をいたします。画面共有で、ここで注意することは、プレゼンターを選択するのではなく、 このように合成されている画面自体を選択することです。ここでは画面1を選択します。そうすることで、このように相手先にデスクトップ上の画面が表示されるようになりました。はい、このように相手先にも現在合成されている画面が表示されております。このようにプレゼンが終わりましたら、画面共有を停止いたします。 続いて、プレゼンターのアプリを落とします。そして、ビデオの開始をクリックいたします。そうすることで、普段のズーム会議に戻ることができました。以上で説明を終わります。